皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2021年12月5日、シャントット様がお帰りになる時間となりました。またアストルティアにやって来られる日は来るのでしょうか。マンドラゴラとの戦いも、これで一旦終了です。最後は、記念品と交換して終わりです。というわけで、FF11 と14のコラボイベント再演も、これで終わりです。 チョコボ像とかは何個あってもいいので、またの再演をお待ちしております。というわけで、メインストーリーの続きを進めます。と思ったのですが、サブストーリーのクエストが出たので、こっちを先にやります。そろそろパニカルムも始まるはずなので、今週中に何とかします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。